憎くても会えばお前が離せまい俺の負けだよ 「ささやきかける花はあじさい」「男のなみだ」 「抱きしめ」「名を読めば」「まくら冷たい」「ひとりね」「弱の箱根」 山を走る雨る」「の糸さえ未練をたわね」「窓にいあじさい」「女の涙 日暮れた夕の町の朝はグレーの始発駅泣いて手を振り れる「男の胸のつらさ」「ああ伝えよう」「アジサイの花」